こんばんばはスナックふわりへようこそいらっしゃいましたえ、スナックふわりはわたくしふわりママがみんなの愚痴やお悩みを聞いたり好き勝手にカラオケを歌ったりするお店でございますお悩みやお歌のリクエストがあれば Twitter やマシュマロなんかで受 け, て受 け, 受け付けて。 受け付けているから、え、ご来店、お待ち、しているわね。あ、お客さんだいらっしゃーい一名様オッケーおっすおっすあれああまた来てくれたんだーありがとうーえー何何、なになに早速、お悩みを聞いてほしいっていいよ、いいよここはそういうとこそういうとこでしょ そうだねスナックとはそういうところだからどんどんいいよなんでもこからふわりママが解決しちゃうからどうぞお悩みをどうぞオス自分飲み会で体育会系のノリを出してしまいますオスこの前新入社員歓迎会でもやってしまいました最近の若い子は このノリが嫌だと分かっているのに、実際嫌そうな顔でした。そこで、教官に体育会系のノリ以外をご教授いただけないでしょうかいやー、ふわりはいろんな名前がありますね。師匠、師匠、先輩、ママ、教官、あ、そう、教官、<笑>増えましたね、教官です。あ、そうだね。あと、隊長もある。おーふわりいっぱい呼び名があるね。好きに呼んでくれて結構だよ。 ねえ、なるほどね。体育会系のノリって言うとさ、あれですか<笑>あれだよね、体育会系のノリって。コールとか、一気伸びでしょ一 気, 一気、一気、一気、一気ってやつでしょまあね、そういうのが楽しい人もいるけど、そうじゃない人もね、いるからね。文系、理系、体育会系。しかもさ、楽しい人は盛り上げようと思ってね。 他の人を巻き込んんじゃったりするんだよ、ね、もうそれがちょっとあのー、巻き込まれて 嫌, だ嫌な人だったら嫌な気持ちになるというねそういう話かなまあ静かに飲みたいタイプの人からしたらまあなかなかね迷惑な話なんだけどその点ね君はお悩みをマシュマロを送ってくれた君は嫌がってるのに気づいてるっていうのが偉いと思う。 あのー、もうね厄介なのはやっぱ無自覚でやっちゃう人だよね誰も止められないってやつ、まあ偉いよちゃんと盛り上げようとそしてしてるんだよねうんうん君みたいな人は一人ぐらいいてもいいと思う君はそのままでいいと思うけどねふわりはえふわり教官あふわり教官はね まあ、あんまりふわりは飲み会であんまり飲まない人なんだけど、まあもしね、そういうね、見つけたら、ふわりは、こうするよー。アクションふいー、乾杯いーあれどうしたの君。お酒苦手なのああ、そっかそっか、一緒だよ。ふわりもそうだよ。うん、大丈夫大丈夫。無理に飲むことない あ、うんうん、飲まなくていいよ別にねソフトドリンクでもオッケーえあなるほどえこの場の空気の居心地が悪いあーじゃあふわりと表で聖剣好きの練習しよっかいやうんうんうん違うよ返事は押すだよ行こうぜ<笑> これ<笑>これ、ふわりはこれをやる。えこれどうですかふわり教官の対応。どうですかもしかして罰<笑>あ、体育会系どのノリですかふわりも<笑>。いや、だって、ふわりもさ<笑>、実際さ、体育会系出身なさ。あ、まるありがとう <笑>ありがとう。どうバッツか、そっか。ふわりもさ、一応ね、体育会系の人間だから、先輩より先に箸つけないタイプだから。<笑>でね、お刺身 の, あの盛り合わせが来たら、妻をちゃんと、妻まで食べるタイプ。お刺身、赤身はね、先輩に食べさせ、わりは妻を食う。<笑> これ、ね、ふわりの部活のしきたりだったの意味わかんないよね。ふわりも意味わかんない<笑>。これね、お、ま、前、あ、ね、そっか、みんな嫌がってるかな い, いや、嫌だよね。そくそく<笑>。あそういえばさ、いい解決方法を思い出したよ。いい解決方法。 六本木でさ、働いてるお客さんから教えてもらったんだけど、テレビのね、業界の人。テレビ業界の人って、めっちゃチャラいんだって。<笑>あれだ、あれ。あの、みんなが知ってるさ、ザギンでシースーケツカチンみたいな<笑>。これでしょこれ。だから、えっとー、テレビ業界のキャラついたノリを少し、 学んでみたらいいんじゃないかマイルドになるじゃん。例えばさ、おいおまい腹筋やるよっていうさ、体育会系のノリも、テレビ業界のノリに変わると、ウェーイ筋腹レイヤーみたいな<笑>。言い方はね、きついんだけど、体育会系のノリを残しつつ、 暑苦しい体育会系のイメージだけを消し去ることはできるそういうのにテレビ業界のノリを覚えればいいんじゃないかなえ業界用語がわからないああしょうがないなあしょうがないしょうがないじゃあねふわり見本見せてあげるまあ、ふわりも言うてね業界の人やから 業界の人やで、ええ、<笑>だから、業界クイズをね、わかるから。おーい、大将<笑>業界用語クイズ一人前、持ってきてー<音楽>はいじゃあね、ポンポン行くからね。では、業界用語クイズ。 最初のお題、どうぞスーオスーオルービーはきついでみーのーこれ意味わかるみんなちょっとこれふわりとして考えようま数、あ、スーオスーオはオスオスですねまあねオス自体もなんかね業界用語に近い<笑>あ の, あ, のある意味業界用語に近いんだよあのミスターオスって知ってるやってるじゃんよく。 なになになにわああっ、なまった な, なかった。った<笑>そう、あのね、そう。あのね、ミスターオス。まあ、オスだな。みたいな。全部オスで話す人なんだけど。まあ、業界用語に近い。なんか、オス、オス、オは、オス。おメイちゃんメイちゃん、ビールは一気飲みオッケーオッケー。あこれもしかして、ルービーですかちょっと、ルービーね。 アルコールフリー<笑>アルコールフリーあちょっとね今仕事中なんですいません<笑>ルービーそうだねルービーはビールきついってなんだろうきついきつい身の一気飲みそう一気飲み吉武一気はいかん運ばれるよ確かに 良いこのみんなはましないでねアルコールふりあのねお あ, あれだったあれだったらオッケーだ子供ビール甘くてうまい<笑>お腹パンパンになるけどねはいじゃあ答えいってみましょうどうぞおすおすビールは一気で飲みましょうイージーイージーベリーイージーです<笑>こんな感じみんなわかった はいじゃあ次の問題ポンポいってみよう次の問題どうぞおいまえよーかけあんのはんちゃをがんが食べるあベロタい<笑>っちゃったよいっちゃったよ<笑><笑>すいませんわ<笑><笑>かったかなあちょっとヒントを与えちゃったかな<笑>おいまえおいまえ かきあんの、はんちゃー。かきあんの、はんちゃーを。なんが、ベロター。わかったおい、まえよおい、お前これがね。あ、いいね。アブソルートあんかけチャーハン。そうだね。かきあんの、はんちゃーは。チャーハン。そう、あのね。ひっくり返しちゃいいから。<笑> チャーハンを。あんかけだね。かあんかけチャーハンを。お。めいちゃん優秀ですな。お、塩、塩、塩、お嬢も優秀ですな。あんかけチャーハンをガンガン食べろう。<笑>ビンビンビンビン、正解いってみましょう。おい、お前。あんかけチャーハンをガンガン食べろ <笑>ね本当にうんですかねこれあのビール一気飲みのあとにあんかけチャーハンガンガン食べさせてね<笑>きつちなみにねあー VTuber か v t u ー e 体張ってる な, なよくあるよね逆立ちしながら一気飲みとかねふわりもよく見るあのねチャーハンはね王将がやっぱ好きですね あんかけチャーハンもいいけどねやっぱねもうあレタスチャーハンが好きあおなかすいてきたレタスチャーハンねレタスをちぎったレタスを最後に入れるのがポイントターレスのハンチャーえい<笑>えいできるファイブルいやね業界用語ね<笑>はいじゃあ次どんどん行こうほいうんー。 買いのみ援助所でばみっておけー<笑>これはレベル3ですねふわりの言い方もだんだん こ, う、ね、こなれてきた感じがしますね<笑><笑><笑>はい買いのみ援助所でばみっておけ買いのまずねだからもうひ、うん、っくり返すのいいんですよ<笑>はーいわかりましたか考え中 みんな考え中おいいねあん、みんなあれかあの、前半わかるけど後半がわかんないバミってケーね。バミルってなんだろうね。なんだろうねバミってね。えぇ、ー、バミルバミってケーよし<笑>答えを 欲しいか、答えが欲しいか分かんないかそうかそうかしょうあおおお嬢いいね七ん嬢いいぞいいぞ君は優秀だ飲み会叙々苑で予約しとけピンポーン<笑>正解は「飲み会叙々苑で予約しとけよ」でした。 ばみっておけっていうねあのー、意味はまあ予約しておけって意味なんだねなるほどねなんでかはわかりませんなん<笑>でか知りませんねあのー、ふわり塾がね終わった後にえに、ー、調べてください学びの時間を学びの猶予を与えておりますはいこんな感じいやー業界用語ね<笑> いっぱい喋っちゃったからね。疲れちゃったよ。まあでもね。あの、みんなも、業界用語、使っていこうね。この後、座ギで、シースで、どうすか。ケツカッチン。は<笑><笑><笑>い。まあね。そうあのね、実は、オ歌のリクエストもね、いただいておるんですわー。ありがとう。 フワイで歌える、VTuber、なんですよね<笑>、はい、歌えますからふわり体も動くし知能も強強だし歌も歌える素晴らしいできすぎくんのような VTuber なんですよねありがとうおたのリクエスト今からお歌たの時間にしますいくつかねお歌たのリクエストもらってたんだけど今日はこれを歌います 本名座で、う賀、忍法調ミュージックスタート ふふどうどうすか元気出ましたー<笑>出たよ<笑>はー。なんだこれはーはーふぅ。や、は、っ、い、と<笑>今日のハイライトはここです。リ<笑>ーです。<笑>あんまりじゃないです。<笑>あの、 え、どうだったふわりすくタイム<笑>あっねえねえねえお客さん終電大丈夫終電もういい時間じゃない腕時計ねえけど<笑>あっねえねえちょっとあの疲れちゃった<笑>あのふわり疲れちゃったからもうお店閉めるわ<笑>また来てくれや、はい今日はもうね帰ってください閉店ガラガラ<笑>バイバーイ <笑><笑>はい。みんなも、お悩みがあったら、この店に来て、話してみなされ。ふわりママに聞いてほしい、お悩みや、お歌のリクエスト、Twitter と、マシュマロで、受付中だよー。ご来店、心から、お待ちしております。全力でやりますよ。やっておりますよ。 はい。はい。あ、あのね、一つ、あのー、ふわりママからの要望がありましてですね。あの、ペンネームをですね、つけてくれたら、ありがてえなと思うんですわ。だってお名前で呼べるから。もしね、あの、もし、ね、名前がなかったら、マシュマロマンで、<笑>マシュマロマンとお呼びします。はい。あの、ペンネーム、なんでもいいや。だからね、送っといてくれたら、 <笑>はいついてない人は全員マシュマロマンで統一しますのでねじゃあまたのお越しをお待ちしておりまーすいったん CM だうんーたまたま暇つぶしに YouTube 見ててえ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 道場君、一つ人格改正に努めること。一つ誠の道を守ること。一つ努力の精神を養うこと。一つ礼儀を重んずること。一つ決起の意を増しめること。正面に。れ。アス。はい。みんなありがとう。あのスナックファイトの時にギフトいっぱい送ってくれ。ハイパー。 パチパチ、ヨシタケ、お疲れ様。N、大草原シオンちゃん、あ、シオン城、大草原藤永、藤永、藤永。それは草、膝、ペコラ、ハイパー、カナちゃん、パンセポンセ、カゲオ、ヨシタケ、ヨシタケ、ドラペン。いっぱいありがとうあれ、カをオ、ツワモノの拳、さばいてましたよね、ふわり。さばいてました 息上が上ってますまだそんなことないですよ完全に整いましたよ<笑>完全に整ってますおっは い, いい準備運動になりましたね逆にねいではここで本日のメイン企画をやりたいと思いまーすこちらふわり師匠の心理テストイエイイエイ は<笑>いふわっつ、えー、これはさばきましたよねよし逆にね逆に、うん、ありがとうこのあっさばいたんですよこすっとね受け流した攻めのシャオリーみたいなはいはいえー、っとちょっと待って今ねあの趣旨を説明するからちょっと今は送らないでくださいね<笑>ちょっとあい や, <笑>やだ<笑> <笑>ケーキを拳と間違えちゃった<笑>これ、ね、天心理テストはねええー、武道っていうのは武道っていうのは相手の動きや心理状態をね読まないといけないんだよ君たちが思ってる以上に頭脳戦のところすごいあるの強ければ強いほど 強者であればあるこそ相手の先を読むこれが大事になってくるのでそこでですね今回は心理テストを出すのでその心理テストのクイズがどういう心理テストかをふわり師匠が当てつつ心の修行です自分の気持ちと向き合って さらなる高み行きましょううといす晴らしいはいでは早速やってみるよふわりの心理テスト1問目はこちらある日あなたは子どもの頃に戻ってシャボン玉で遊んでいますシャボン玉そして そしシャボン玉あはいはいシャボン玉遊びますかわいシャボン玉だわいいや知ってるよシャボン玉ぐらいだってねよくふわりがよくやった遊びはシャボン玉を食べるよくねお母さんに怒られたよ食べちゃダメなやつだからっつってい一緒のね飼ってたね チャゲとね、一緒にシャボン玉食い合ってたよ<笑>あ、シャボン玉だ<笑>それだはい、えーえー、<笑>ちょっと、はいあ、ちょっと待って、戻しますよはいあのね、子供の頃に戻ってあなたはシャボン玉で遊んでいますそしてちょっと大きめのね、シャボン玉ができて空へと飛んでいきましたさてそのシャボン玉は どこまで飛んでいったでしょうかというお話。お話じゃない心理テスト。<笑><笑><笑><笑>ああ食べた食べた。べた<笑>はい。一番屋根まで。二番遥か上空まで。三番すぐ割れたー。みんなも一緒に考えてみて。ふわりさー。 あの、こう見えて心理テストめっちゃ好きハピタプル小学校でさみんながさ「ハリー・ポッター」シリーズを読んでいる時にふわりは「裸足ののント心理テストの、ね」の本をね交互に読んでいたわけですよだから心理テストね悪いんだけどねめっちゃわかるあごめんあの五番はねえんだわうい5番はねえんだ<笑> <笑>もう1番か2番か3番このね心理テスト1番が多い屋根まで飛んだ歌ですね<笑>あのこの心理テスト何を何をね心理しているかというとこれはシャボン玉ってさ弾けるやん弾けるといえば 俊敏性す俊敏制すぐね弾けた方がいいんだよ空手のさ試合あるんだけど空手の試合ってさ2分のフルタイムで結構短いんだわラウンド制とかがねまあある流派ごとにあるかもしれないけどない短い意外とね空手の試合が短いのが多いの。で そこでですねスロースターターは絶対勝っていけないむしろ試合始めの時点でパッとこう自分のトップスピードで持っていける選手が絶対勝っていくということですねシャボン玉も一緒です<笑>すぐはじけた方がいいんですよだからふわりは3番 すぐ割れたを選びます。みんなも三番にしたほうがいいんじゃない。準備性大事だよ。一番が多かったけど、うーん、一番ねーん。後悔するなよ。では答えいってみましょう。どうぞ。シャボン玉はあなたの目標達成力のテストです。ここでのシャボン玉はあなたの夢や目標の象徴で、その飛び方が。 現実とのギャップを表しています1番すぐ割れたと答えた人の目標達成力は残 念, だ残念ながらやや低め2番屋根までと答えた人の目標達成力は最高レベル遥か上空までと答えた人の目標達成力は一か八かタイプ。 なるほどですね<笑>えー。えっと、みんな屋根まで飛んだが多かったんでね、確か。なるほどね。おめでとうございます。君たちの目標達成力は最高レベルです<笑>。え、ふわりふわりも屋根までって言ったけど<笑>。言ったよね<笑>。言いましたよね。<笑>あー、すいません<笑>。あの<笑>、うん<笑>。おい はい、じめルービック…いや、すぐやめてないよ結構頑張ったんだよ結構頑張ったあそこだったんだよ<笑>ちょっとやだ<笑>えすぐ割れたと答えた人の目標<笑>いやいや低めいや違う違うんですよあ達成力ですかなるほどあーちょっとじゃあ次行こっかー<笑>次こそね読んでみせますねあシャボン玉ねまあシャボン玉は楽しく遊ぶっていうことが大事なんですよ はい、といとう感じでしたでは次の心理テストいってみましょうこちら今のあなたはやり手のビジネスマンで大切な取引先との会議の真っ最中ふとライバル会社の担当者の胸元を見るとちょっとおしゃれなネクタイをしていますさてそのネクタイの柄はどんな模様だったでしょう1ストライプ2 ワンンポイント3派手な模様これはこれこそ私はよ読みますよふわりは読んでみせます分かりやすいよねこれみんな24に、ね、ワンポイントねふーんだってさこれ言ってるじゃんライバル会社の担当者だよライバル公敵ってことは試合における試合相手だよで おしゃれなネクタイネクタイといえばそうだね自分の技の表れだよねネクタイはねそうですよね そ, そうなんですよでふわり的解釈はライバル相手敵にね出されたくない技これをね 聞いてるんだと思う。聞いてるっていうかそう信じしてるっていうんですかそう信じしてると思うんですよで一番のストライプはストライプストライプストライプストライプストライプ、ストレート二番ワンポイントねワンポイントワンポイントワンポイントワンポイント ン, ポイント、ワンツー三<笑>番派手な模様派手な模様すなわち 派手な技、映える技、蹴りとか、足を引っ掛けて、えーって倒すやつね、あれ3ポイントだから、派手ですね、派手な技。ということですね、そう、心理テストの裏を読んでます、ふ, ふわりショは。<笑>そうだよね、ワン・ツー、ワン・ツー。ということをね聞い、聞いているんだと思うから、ふわりはね、 ふわりはストレートもワンツーも蹴り技も足掛けもさばく術を知ってますね。反撃の術を知っていますが、まあ、強いて言うなら3番派手な技。やっぱね、用心しちゃうんだわ。蹴りとか足払いからのさ、上段次とかは3ポイントだからさ、取られると結構痛いんだよ。だからね、やっぱ警戒しちゃう。あと海外の選手なんかはね、 めちゃくちゃ蹴りを多用してくるだからふわりは強いて言うなら3番かなさあ良きところで正解見てみましょう正解オープンネクタイの柄はあなたの自己主張度のテストですここでのライバル会社の担当者は実はあなた自身を映していて自分か。 俺だったのか<笑>なるほどね実はあなた自身を映していてネクタイは自己主張の象徴です<笑>、まま、ネクタイの使い方はあながち間違って予想はね間違ってなかったよね<笑>ストライプを選んだ人の自己主張度は 30% ワンポイントを選んだ人の自己主張度は 70% 派手な模様を選んだ人の自己主張度は 90% <笑>みんな何選んだワンポイントが多かったんだよね70だって平均ですね<笑>そんなことじゃ勝っていける VTuber になれねえぞふわりは3番を選んだ自己主張度いや見ればわかると思いますけどねふわりは自己主張の塊です <笑> 90% ねなるほどねちょっとなるほど<笑>ちょっと待ってくださいあのふわり自己主張度がめちゃくちゃ高い割に目標は低い<笑>目標は低いんだってね<笑>ちょっとやめてよふわりの信用につながる問題ですよこれは。 っててやめてくださいよなんでそんなふわりを落とし入れようとするんですかふわりは目標高いっすよ宇宙一だから宇宙一のねふわりは格闘家を目指してるから目標は高いんですよ自己主張も高いっす見たら分かりますねこの警戒色分かりますねこの内側のヒメタルマゼンタピンク<笑>分かりますかこれはい みんないいか心理テストに騙されるんじゃねえわ。自分が何をしたいかそれだけが大事なんだはいではこんな感じでふわりの心理テスト第3問行ってみましょうこちらある夏の夕方あなたが砂浜を歩いていると足元に何かが落ちていますよく見ると誰かの落とし物のようですが さてそれは一体何だったでしょうか砂浜のですねトレーニングはとても体にいいんですよあのさみんなさふわりの体幹強いって言うじゃんあね砂浜トレーニングって体幹がねぐんと上がるめちゃくちゃきついけどねポイントは裸足でやることかな砂浜であの裸足でねあのトレーニングいつものメニューでいいよ 例えば蹴りとか、正念ずきとか、腕立て腹筋背筋、そういうのを道場じゃなくて砂浜でやったらね、めちゃくちゃねいいんですよ。四番はありませんよ。一番写真、二番箱、三番手紙。手紙ね、写真か箱か手紙。みんなどうする？ 1番写真ねうーんこれねそう話を戻すんだけど砂浜トレーニングがいいという話をしてたんだけど<笑>でまあトレーニングをするという砂浜トレーニングをしてでこのね3択はねどの部位を鍛えたいかっていうことだと思うんですよふわりはまず1番の写真なんだけど 写真って自分の全体映る鏡のようなものじゃんありのままの自分が映るものそれが写真これは体全体を鍛えたい人えっ、ー、と2番の箱は箱すなわち腹筋シックスパックっていうでしょパックなんでパック箱、パックパックって箱だよね <笑>そうあのシックスパックを鍛えたいか3番手紙手紙はね手紙書くきってどこの筋肉使うと思うそうここの「灼足手根心筋」ってとこ灼足手根心筋ってと こ, こを使うんですよ、手紙書くときはそこを鍛えたいのかっていうことですね 体全体か腹か尺足・手根心筋を鍛えたいかその3択ですみんなどこ鍛えたいああ紀州の目尺足・手根・灼足・手根心筋なるほどねふわりはねやっぱねシックスパックが欲しいあのね 最近ストファイが暑いんですよふわりの中であのねキャミーみたいなキャミーみたいな腹筋が欲しいキャミーって知ってるふわりとちょっと似たような格好してるよねねふわりとちょっとキャミー服装似てるよねふわりのこのスカートをなくしたのがキャミーですスパ<笑><笑>ロアロースパロアローってやりたい<笑>そう はい、そんな話でねふわりはシックスパックが欲しいので箱2番箱を選びますでは正解いってみましょうどうぞ砂浜の落とし物はあなたの心に残っている異性憧れの異性のテストです夏の日は夏の日の海は多くの男女が集まるところです そして、夕方の砂浜を歩くという行為は思い出につながっていてそこで見つけた落とし物であなたの心の奥に残っている異性は誰かっていうのが分かるんだって3番の手紙を選んだ人は憧れの人、ね、初恋の人に引きずられちゃったね<笑>あのね違うあのねへえー、夏の日の海は多くの男女が集まるところ勝手に決めつけないでほしいですね フワリはお父さんと二人で砂浜トレーニングしましたけど<笑>そういうところですよねで、海はね、ビーチボーラーしません沖まで遠泳に行きますフワリの遠泳力すごいからフワリは腰敬泳が得意ですこういうやつえっ、腰敬泳知ってるよね忍者とかがやるやつこのね、手のね、ストロークが大事なんだよ<笑> はいみんな何番選んだかな。一番の写真を選んだ人は心に残っているのは昔の恋人なんだって。二番箱を選んだ人の心に残っているのは初恋の人。三番手紙を選んだ人の心に残っているのは憧れの人。ふうーん。不割り二番。<笑>初恋の人？ 心に残ってないけどね。え<笑>え、あ、わかった、わかった。あれよ。バレンタインにカレールー渡した人だ。<笑>あ、心に残ってるわ。ああ、あ、当たってる。当たってるよ。感動だよ。ええー。みんなどうだった？心理テストってなかなか面白いね。内なる自分が分かっちゃうね。<笑>は<ー>い。ええ。 <笑>まあね、こんなところでふわり的心理テスト終わりです以上みんなどうだったふわりの心理テストでしたでは、一旦ここで CM! キー鎮牙立ち結込み山好き抜き手ふわり塾ふわりふわりふわり道場うう<笑> は<笑>いはいはいは い, えいではここで<笑>恒例のあのコーナーに行ってみましょうこちら日常で使えるジブリ名言集 ふ, ふ, ーふわりランニングマンできるんですよ<笑>ふわふー <笑>はい日常で使えるジブリ名言集のコーナーに行ってまいりましょうこちらはですね日常で起こるいろんなトラブルたくさんあるよねふわりもね今日ね<笑>今日ねあれやっちゃったんだよ気づいた気づいたんだけどスカートがねあのパンツに入ってたやつ<笑>あれやっちまってよー でもね、電車に乗る前に気づいた。お尻をポリポリって書いてあった時、はっってなって、<笑>お尻丸出しだってなって。<笑>はい、あ、気づきました。せー<笑>まあね、トラブル、そんなトラブルいっぱいあるよね。そんなトラブルなんで、トラブ ト, トラブルをうまく回避できるジブリの名言を紹介していくという素晴らしいコーナーです。トラブルも回避できる ジブリもわかる素晴らしいかなでは最初のトラブルこちらです面接で緊張しないジブリ名言ー<笑>面接って緊張するよねわかるわかるあのふわりはあ働いてないんですけど今はね <笑>いやでも昔は働いてたよ今名誉あるプータローってやつです<笑>名誉あるプータロをやってますねはい忙しいんですよみんなの師匠やってっからさでそんなね面接で緊張しないジブリ名言があるんですよでは早速やっていきましょうよーいオークション はーい。応募ありがとう。あら、じゃあ、えっ、ー、と、君、名前は我が名は明日香東の果てよりこの地へ来たそなたはファミリーマート下高井戸店の店長かえっと、あの、明日香くんあし明日香彦くんね明日香彦くんねあの、明日香彦くんはどこから来たのかなうん。 家近いのかな東と北の間よりそれ以上は言えないあそうそうなんだね<笑><笑>えーっとまあ履歴書に住所書いてあるけどね<笑>あのうちあのー、コンビニであの接客業なんだけどサービス業ねうんあしたかくん大丈夫かな わからないだ が, だ が, だ が, だが共に生きることはでき る, き る, きるおっすこちらはもののけ姫の芦孝彦のセリフでした回避できたよね<笑>あのね大事なのはねいつでも逃亡できるようにね住所は言わないことです<笑>だってさ いや、あるじゃんあるよねだってさ、この面接でめちゃくちゃ優しくしてもらったからさ、あ, あふわりここだったら頑張れそうって思って入ったんだけどさ、みんなめちゃくちゃ冷てんだわ思った以上に。ちょっとね、思った、<笑>それはくさ、ありがとう。<笑>それはね、思った、う ん, ん、違うんだよ理想と現実は違うんだよアットホームな職場でもアットホームじゃねえんだ大だいたい 綺麗事だったら何でも言えるんだ。やってみないとわかんねえんだだからね、やめるのも勇気。さってやめよう。情が移る前にやめた方がいい。はい。どんどん行きましょう続いてのトラブルはこちら<音声>視力検査を乗り切るジブリ名言<音声>眼科とかいったらさ、 君たちは視力検査どう答えるタイプって答えるか上右、左、下どっちタイプふわりは、ちゃんと言います。たまにあの、右と左がわかんなくなっちゃってね<笑>。あの、左を指しながら、右っていう<笑>。<笑>ね。ギリ、セーフですって言われたんだけど。<笑> <笑>みんなどっちあー右ーとか言うあのー「右です」っていう人と「左です」「右」「左」ってなれなれしく言う人もいるよねウ<笑>ちょっとねやめてよ!「キント」とやめてよみんなキントとのキントとのコメントは見ないでください<笑>あ今だとボタンタイプあるんだへえ 右のボタンだったら右押すってことへぇなるほどねすごいハイテクな眼科ですねへぇお茶碗持つ方お茶碗持つ方右ってことでもふわり左っきだから<笑>ふわり的お茶碗持つ方は左だから<笑>あ普通か<笑>なるほどねすいません<笑>こちらはねそのねトラブルこのねそう白ロ系のね ふわりさ、負けず嫌いだから、見えないですって言いたくないわけよ。なんなら全問正解したいわけ。これね、見えないですって言った時の敗北感が嫌なんだなんか、なんかね、ごめんなさいみたいなのじゃこれは嫌なんだよ。これを回避したいんだよ。でもね、回避方法がある。ジブリを使って。 ジブリ名言を使って回避していこう。では、<笑>いつもありがとう。こちらこそだよ、キント。あイがとトね。<笑><笑>では、行ってみましょう。よーい、アクションはーい。えー、じゃあ、右、左、上、下で答えてくださいね。はい、じゃあ、これん。右、左、は上 読める読めるぞー<笑>えーっとじゃあえー、っとこれはあ目を細めないでください<笑><笑> 3分間待ってやる<笑>あのー、すいませんあのあなたが答えるんですよあの あの見えないんだったらあの見えないって言ってくださいね。めがめがめがー。目がー目がー<笑><笑>あちょっと<笑>はーいお察しの通り息子でしたーみんなの息子大賞。 前回やったさサラリーマン・ムスカシリーズがなかなかね人気だったんですよライラムもねライムも笑ってくれたしなんならねお母ちゃんとお姉ちゃんもね面白いって言ってた<笑>だからムスカはどんどん取り入れていきたい<笑><笑>はいあのね見えなかったら見えませんって言うんじゃなくてメアーって<笑>えー、いいとこだったな ロップ分かってんじゃんそう今の水月を狙ったんですねまあでも当たってないです<笑>キントとシオンありがとうつわもののこぶしはいこんな感じ回避できたよねみんな分からない時は息子と一緒に乗ることをおすすめします<笑>どんどんいきましょう続いてのトラブルはこちら病の生徒を 励ますジブリズリフー<笑>ま、あこれは、みんながね、保険の先生だったとするよ。保険の先生なんだ、みんなは。<笑>保険の先生やってるとさ、やっぱいろいろなね、生徒がいるんだよ、トラブルがね、起こるんだよね。で、こんな時だよ。仮病で保健室にやってきた生徒。その生徒をうまく教室へ、 戻す方法があるんだよ。わーよし<笑>はい結構ね難しいよね。やっぱさ保健室の先生ってさやっぱさいろんな生徒がいるわけじゃん。青春真まっただなかのさあのね感受性が豊かな生徒だったりこうちょっちとツンツンしてる生徒だったりいろんな生徒がいる。<笑> <笑> 40秒で支度しな<笑><笑>まあねまあねそれはいいかもねドーラでしょドーラが保健室の先生だったらなかなかいいね<笑>まあでもね全部唾つけとけば治るわって言われそうだけどね<笑><笑>さっさとおきって言いそうだね<笑>ママ落ちる<笑>これはシャルルだよシャルルシャルルいやもっと引くこ飛び。 <笑>はい。で、そんな時にね、使えるジブリゼリフを紹介していきたいと思いまーす。早速、行ってみましょうアクションああ。あーあー。もろ先生。あのー、山犬のもろ先生。あのー、俺、お腹痛いんだけど、マジ痛んだわ、お腹。お腹が痛んだ。 お腹いってんだけどあのベッドでさ休ませてくれないつらいかそこから飛び降りれば簡単に蹴りがつくぞ保健室5階ぐらいかなそう5階くらい飛び降りれば簡単に蹴りがつきます<笑> <笑>あの、ね、優しくしたらつけ込まれるんですよだからモロのようにモ ロ, のモロ一族のように戦うんだ共に戦おうそこから飛び降りれば簡単に蹴りがつくぞってあの、ね、<笑>言ってあげるの大事です<笑>黙れこそ黙れこそ<笑>なるほどね黙れこそもう一つの手段かもしれない<笑>強く生きよう 山犬の姫のように強くいくよこんな感じこれでこの3種類を覚えればみんな明日もハッピーに過ごせるよな<笑><笑>あっちょっと<笑><笑>えー、すいません<笑><笑> <笑>あ、確かに落ちてても生き残ってはりさ、ねうん。あファリもねまんま 窓, 窓ガラス突き破って尻から落ちたけど生きてたから大い夫。ょううきには<笑>しっかりシャオリーでやす爪のシャオリええ<笑><笑><笑><笑>、ねここ は, ね、はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい 今日のはーいじゃあね今日のジブリ台詞はここまでではこちらでねタパスにもらった肉球をつけていますありがとうおい撃ってこいよほらふわり師匠が次期にじ<笑>直にミットを持っててあげるういっうひい い、おーいいねいいねいいいいパンチじゃないかいっああちょっとはいはいは い, い, いありがとうちょっと可愛 い, いムーブもしとくかえっ、ー、やめて<笑>ちょっとねえ<笑> 逆に見ててくだださいいいふわりりりの体幹も片足で立っっまますすよよ<笑>あああががととううござタッパスこっちこちそ南感こちらこそ。 <笑>ありがとう宇佐美に感謝感謝の気持ちを忘れコーヒーは一滴一滴こんな感じはいはい皆さんあっという間でござったな<笑><笑>そろそろお別れる時間なんだよええええ そろそろお別れの時間です藤岡ふわり藤岡ふわりでしたみんな今日の配信はどうだったですかいやー最高だぜ最高だぜ行かないでありがとう<笑>行かないぜずっとこれランニングマンしてるぜ<笑>すごいよね<笑>行かないでありがとうえーと吉竹アンディアス をありがとう、行かないでかきじく。じゃあ、ここにいるね。<笑>だら強制的に閉まってしまう<笑>。ありがとうはい、そろそろお別れの時間です。今日の配信、面白かったということで。はい。はい、テンキューいつもありがとうこちらこそありがとうだよーおっさよ、ほんとに。ほんとみんなにはオすなんだわ。うん。 わかるわかる違うよオスなんだよそれはオス<笑>じゃあオス<笑>次はね5月23日にやりますなので来週また見に来てくれよなーオスオスじゃあこの辺でオスだわオス オスだったらしよう<笑>じゃあオス<笑>バイバーイ<笑>フワリス